じゃは い, い, えいはいおはようございますラスカラでございます今日ですね皆さんスキヤって知ってますか僕は知ってます先日ねサノッチさんっていうあの YouTube とかニコ生をやっている動画主さんがねスキヤさんでめちゃめちゃ面白い企画をやってましてそれがねサノッチ牛丼早食い選手権っていう企画なんですけれども内容がねスキヤさんの メガ牛丼を2つ使った早食いの勝負でまず基本的にはテイクアウトされた容器のまま食べるのが前提としてスプーンは使用しても OK 卵がね4つこれは自由に使えるそうですで完食した時には、まあ、器と口の中を空にして、まあ、口の中を見せてね食べ終わったよっていうサインでまあタイムが競われるっていう牛丼のね早食い勝負なんですけどめちゃめちゃ面白くて見てると。メガ牛丼ってまあ約1個でね グラムぐらいあるらしくて、まあ、2個でいうと計1 2 0 0あ1 2キロぐらいあるんだけどまあねみんなめちゃめちゃ速いあのちょっとね動画の方は概要欄に貼ってあるのでぜひね見てもらいたいんですけどタイムの一番速い人で1分24秒112っていう記録なんですよねもう全然ね意味がわからない1 2キロの牛丼1分24秒だよもう意味がわからない世界だよね 正直ね僕自身もそんなに早食い自体が得意な方ではないので多分ね勝てないと思うんですけれども、まあ、ちょっとね企画として面白くてやってみたいなと思ったんで今回はねこちらのチャレンジに挑戦したいと思いますってことでこちらはいはいとプラス生卵と一応ね今回はこんなセットでお送りさせていただきますたえ まあ、もちろんその一番速かった人は、まあ、1分24秒って一番速かった人もすごいんだけど、まあ、その選手権には一応ね、7人ほど選手が出てるんだけど、みんなすごくて、ぶっちゃけた話、一人でも勝てるのかなっていうレベルでみんな速かった。<笑>やっぱりね、あの、大食いと早食いってなんか全然スキルがやっぱ違うので、大食いできるからといって、早食いができるわけでもないし、早食いができるからといって、まあ大食いができるわけでもないと思うんですけど、やっぱりね、各ジャンルのプロフェッショナルはすげえなって。 改めて実感しましまた<笑>で、ちょっと早速ね食べる準備に取り掛かろうと思います、まあ、まず普通に蓋開けて生卵かうん生卵これ人によってはそのまま落とし入れたりする人もいればまあ溶いてねかけちゃってる人もいたのでこれはね自由らしいんですけどどうしようかなちょっと僕は、えー、溶きたいと思います全部ちょっと作戦としては 卵はね、結構しっかりめにもうムラがないように溶いちゃってうーんこれムズまず1個目食べる方に関しては手前にはかけずに奥にちょっと1個分だけ残りのね2個半とか3個分ぐらいはこの2個目に食べる方の牛丼にちょっとたっぷりかけさせていただきます まあ、最初はね多分全然余裕あるので卵はあんまなくても飲み込めると思うんですけど後半になるにつれてねこうちょっとだんだん飲み込みが疲れてきてしづらくなってくるので、まあ、後半に行くにつれてちょっと卵が増えていくみたいな算段でございます。はいということでね今準備の方が完了いたしましたストップウォッチをね押したりするのを今ちょっと向こうにいる嫁さんに任しております。はあ、すげえ緊張するな<笑> スタート時にはもう全てねスプーンとか器を置いて始まった瞬間に持つような感じで進めさせていいいただだきます水だけいいです水けでかそれでねちょっと競技的にま音とか臨場感が出るように今日はね珍しくあのピンマイクもつけてるんであの飲み込む音みたいなのもしっかり聞こえるかと思うのでまあ、そういったのもお楽しみください。 お待たせしました。大丈夫です。はい。はい。用い。スタート。はい。よいしょうん。うん。うん <笑>ごめんね。 何秒でしょうか。一分四十六秒。そんなかかってんだ。ええー。マージ。全然無理。<笑>全然無理ですよ、これ。ここから二十秒縮めるんでしょう。二杯目は早かった。生卵わかってるからね。無理無理。意味がわからない。<笑>ええー。 どういうことああなるほどねなるほどなるほどそしたらだわかったもう一回やっていこうもう一回 や, やっていこうあ れ, あれだなうん。あの、ね、正直やった感じ無理<笑>ちょっと今回は生卵をね直割りしていこうかなやっぱね最初のかかってない部分が めめちゃめちゃゃ辛かったんで途中だろうが最初だろうが水分がなきゃ辛い<笑>だから一応全体にというかこう自分の塩梅でさ溶きながら食べられるように上に2個ずつね全体的にかけていきますいっ い, いや全然いける気しないんだけどえどういうこと<笑>もう正直ねお腹いっぱい<笑>これで合計食べたら 2.4kg ですね どううしようかな、これでもこのままだとバランス悪い気がするな、ね、卵ちょっと解こうかこの上でちょっとばかしこうなじませてあー緊張してきたーまた<笑>断然ねお肉が辛いご飯より<笑>飲めないーじゃあ OK なんで掛け声をお願いしますはいは い, よ, ーいスタート、はい、よいしょ 十六秒二一<笑>。無理う<笑> あ, ーあいや無理ああ暑いお腹いっぱいだな3分でお腹いっぱい<笑>合計<笑>ということでねえっ、ー、と牛丼早食い選手権の結果から言うと僕は。 勝てませんでしたたいいいややややばばあの人たちはやばいやっぱり<笑>でもねあの外出の自粛になってからチャレンジメニューとかね大会というかまあ、こうガーッと食べる動画っていうのはね撮影していなかったのでちょっとね久々にやるとすごい楽しかったですただね早食いに関してはとても危険な行為なので絶対にね真似はしないでください大食い選手のまあ、YouTube やってる人だったらね多分こういう企画好きな人も結構いらっしゃるんで。 もしかしかたらここから派生してね選手権に参加してなかった YouTuber の方もねこの動画なんかも撮ったりするかもしれないので早食い好きの方は是非必見ということでじゃあ改めてごちそうさまでした